you、yeah. おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。え、どうも、こんにちは、大道です。そう、最近ね、おっさんアマチュア、ロックンロールの更新を休み気味だったわけです。というのもね、 まあ、仕事が忙しかったっていうのもあるんだが47歳手前にして薄毛の進行が一気に進んでしまったということがあるんですよこの間なんてさクライアントのところへ行くからっ て, 言って生活をつけたら毛束になっちゃうと地肌が透けちゃったりしてさ猫毛っていうのは一本一本がものすごく細いんでむじなんてコートブハゲっていうくらい薄くなっちゃってさそれがショックでねもう顔出しをやめようかと思っててさ 確かに、オイラの永遠のヒーローキース・リチャーズだってさバンダ画持ち始めた90年代からハゲてるわけだしね邦楽だとやっぱりチャーズ、ね、この人も小学校の頃に初めてテレビで見たんだけどさその当時からハゲてたよねこの人は完全に若ハゲだよ、ね、まあそう言ってみるとね確かに 薄毛のミュージシャンいいいっぱいいるわけでさでもせっかくなんで大蔵ベストセレクションの薄毛ミュージシャンをあげてみようじゃないまず ACDC だ<音声>この人たちの楽ってほんとかっこいいじゃん。グラミュー賞も取ってたりするんだよね高校生の時におすすめ4学習っつって友達がビックステープを作ってくれたんだよその中に ACDC の「ハイウェイトゥヘルプ」が入っていてすごくお気に入りだったんだよね がある日 MTV で彼らのライブ映像を見たんだよそしたらさ、まあ、特にアンガス・ヤングだよねハゲ頭にスーツを着てしかもそのスーツのすボく短パンというさもうめちゃくちゃ結構めちゃくちゃかっこ悪かったですえー、次次はまあおしゃれハゲの最高峰っていう感じですね元ストーンテンプルパイロットのスコット・ウェイラーこの人はね イケメンだから、ね、ステージ上での存在感も半端ない。特にヘルベットリボーバーの裕次の赤く染めたハゲ頭をシドビシャス風に逆立てたビジュアルが最高にカッコ良かったねでもねこの人はジャンキーだったわけでさ2015年にオーバードレスで他界しちゃったけどね年々進行していくハゲ頭をいかにオシャレにまとめ上げるかっていうのをうしばらく見てたかった 確かにねウェイランドを見てるたりではエアアレンジによってかっこよく見えたりするんだろうけどね問題はね細毛なんですよ細毛そもそも整髪量をつけたところで整髪量が効かないぐらい細くなってきてだからねウェイランうを持っをやめることにしましたこの際細毛対策としてボリュームアップとシャンプーを使ってみようじゃないかとで早速ランキングサイトをチェックしてみたところこれが結構 高いのよでもこのランキング1位のやつ一般的なシャンプーと比べても2倍程度ですで早速これを注文してみることにしましたはいこれオーガニックっぽいパッケージがいいんじゃない早速昨日から使ってみてみるんだけれども髪に油分が適度に残っていてなかなかいい感じなんですパサつかない感じで3ヶ月ぐらい使ってみていいか悪いか判断してみようじゃない 大さんの髪の毛は3ヶ月後果たしてどうなっているのかをご期待、えー、本日のおっさんま茶のコンロールいかがだったでしょうか実はこれも最近薄毛に悩んでいるんだよねとお悩みを共有いただけた方は是非チャンネル登録をお願いします そして、宣伝になりますが、つい先日、12月の1日より、このサイトでも公開している、みなもに揺れる音楽アプリにて配信されました。イェーイ<笑><笑>ぜひ皆様お使いの音楽アプリで、大蔵、みなもに揺れると検索をして、聴いてみてください。でまた、年明けにはなりますが、こちら。 1990年代の大蔵の代表曲を詰め合わせたこのチャンネルで未発表の2曲を含む8曲入りのアルバム「ブリッカーズ・ホン・ダウォーターも配信される予定こちらもこう期待ありますそれでは今日はこの辺ででは